どうもカナダで留学中の講師です今回はトロントに留学するために必要なお金の話についてお送りしますまずお話ししたいのは留学を考えてる人って学生かもしくは若い人ばっかりですよねでも若い人たちの所得って低いと思うんですよ そういうお金はないんだけども留学を考えている方にアドバイスも含めて留学にいくらかかったのか私は 学生ビザからワーキングホリデービザに切り替えた1年半のコースで現在トロントに留学をしています半年間は学校に通って残りの1年間は地元のフレンチレストランで働いていますはじめにまず2つのアドバイスをお話しさせてください1つ目はお金が原因でで帰国せざるるるを得なくなく学生もいるといととうことです特に英語が流暢でない人はその職場選びが非常に限定されます トロントにもジャパニーズレストランはあって日本人が働く環境はあるんですが冬になると来客数が減るため雇用の減少も発生し始めますなので留学生によっては2つのアルバイトを掛け持ちしないと生活が維持できないという人もいますそして2つ目は英語のスコアを伸ばすために留学は必ずしも必要ではないということです 基本的に留学をしようが日本にいようが英語を成長させるためには勉強が必要というのは変わりはありません留学をして得られるメリットといえば外国人になれるといったぐらいのものです海外に来て図書館に行って英語の勉強してそれだと日本でもできます 外国人と話したいんだったらいろんなアプリケーションやイベントに行って自分の身近でそして経費もかけずに英語を学ぶことができるということをまずお伝えしたい。 それでもやっぱり日本の中から飛び出していろんな異なる文化とか食とか風景とか見たいというお気持ち分かりますよそんな方のために学生プラスワーキングホリデー期間でいうと1年半の私の留学生活にかかった費用を今からお話しますまずエクスペディアでロス経由でトロントに来る場合 5.5 万円 トロントのホームステイでお世話になる場合1月8万円そして語学学校に半年間通う費用が79万円これは週5日間日に6時間近く勉強を受けることができますそして忘れてはいけない保険代が1年半で39万円ですそして現地でお世話になるホームステイが月8万円この中には食費や光熱費お風呂代とかベッドも全て含まれてますそしてある程度 海外生活にも慣れてくるとシェアハウスへ移る人がほとんどですシェアハウスはもちろんピンキリあるんですが一番低いので5万円ぐらいそして平均だとま9万円ぐらいで一月暮らすことができますその他にも固定費として携帯電話が6000円食費が3万円これは私は飲食店でアルバイトをしているので参考になるかが分かりませんそして交通費が1万円 ここで一つ経費を抑えるアドバイスとしてはエージェントを通さないという方法もありますただ私はギリホリで失敗が許されなかったのでエージェントを通した企画になります二つ目のアドバイスとしては海外保険に入るのは国内ではなく現地の保険屋さんで入った方が安いようです仕事も辞めてこれだけ経費をぶち込んでせっかく留学するんだったら最高の留学にしましょうなんでって 経験はお金で買えないから、ハッシュタグ講師。コーシー